今回はこの間、1泊2日で訪れた長野県の周遊旅行の様子を3本の動画に分けて皆さんに紹介しておりこの動画が最後、東京まで帰るまでの3本目となっています簡単にあらすじだけ、ほんのわずかですが紹介します長野駅から特急スノーモンキーという名前の列車に乗って湯田中温泉に向かいました日本ンザルという意味の列車ですがこれはこの先の湯田中温泉からまた少し進んだところに日本ンザルが温泉に入る名所、地獄谷野猿公園という場所があるからです 越前にはたくさんリンゴの木が並んでいて、長野電鉄の素晴らしい景色を見ていますこのリンゴの木がまた、日本ンザとも大きく関係があります泊まった湯田中温泉の清風荘さんでも、夕飯にリンゴがたくさん出てきたしそれから、昨年の台風で多く数を落としてしまったけれども、少しばかりのリンゴが浮かべてあるリンゴ風呂に入ることができました お刺身もうまい昔の長野県では、ね、刺身なんか食べれなかったと思いますよ。す冷蔵庫とかがなかったよう、ね、な時代には。海が遠いですから。こんなホタテまで来て立派な時代になったもんです。うん、この湯田中なんか海の魚が取れないところか海の向こうから観光客がいっぱい来るんだから本当に大したもんですよ。 明日行く、露天風呂、間違えた、露天風呂が入る日本猿じゃなくて、路線、路線ンザルじゃなく て, なくてえっ、ー、と、路線バスじゃ な, なんだっけ、忘<笑>れちゃった路線バスじゃなくて、あの、日本猿ね日本猿が入る路線バスじゃなくて、日本猿が入る露天風呂が、あの湯田中の近くにあるんですよ、はいお腹いっぱいご飯を食べて温泉に入り、この日はゆっくり眠りましたそして翌朝も寝坊する予定になりました朝ごはんは8時半からでお願いします 実際8時半、まあ、それよりもまたさらに少し過ぎましたけれど8時35分ごろから朝ごはんをいただいてまたチェックアウトの時間ギリギリまでのんびりしました10時にチェックアウトしかしまだこの西風草さんにはお世話になります日本猿を見に行くとき、この西風草さんでは手助けをしてくれるサービスがあります多分湯田中温泉の旅館は他でもねなんか似たような感じのことをやっていたようなんですけども自動車に乗って日本猿の見えるすぐ近くのところまで送ってくれることになっているのです 帰りは自分で路線バスに乗って帰ってくるんだそうですけども、これは結構ありがたいですよ。バスの時間を気にしなくて済みますからね。渋温泉はあれでしたっけ前回言われた。えっと渋温泉はあもう通っ通っただけですね。前あの僕が来た高校の時なんですけど停まったのは湯田中温泉のすぐ近くに渋温泉という温泉街があって、またさらに少し進んだところ神林温泉、そのさらに奥のところここが地獄谷野猿公園の入り口です。 自動車はここまでしか入ってくることができませんが、ここから先はさらに歩いて山の奥へ湧き入り、日本皿を見に行くことになります。1.6 キロ、約25分と書いてあります。山道で急な傾斜はそれほどありませんが、本日のように雨が降っていたり、雪が降っていたり、雪が積もっていたりすると、ちょっとその道のりは大変になるかもしれません。しかし、ここに世界中から魅了された外国人が集まってくるそうです。ライブカメラで道の様子などが出ています。 本日は夜の夕方の4時ぐらいに閉まってしまうそうですねだいたいねこれで夏と冬で営業時間がちょっと変わるらしいんですけども、まあ、他にもリスダの日本カモシカ天然記念物そういったものまで出るそうです<笑>この先進んでいくと入園料の800円がかかるとかまあ、そういった案内がありまたサルは野生動物ですから見学をするにもルールがさまざま設けられています事前にしっかりと確認した方がいいでしょう特に自撮り棒を撮影してはいけないというのをそれをよく気をつけていく必要があるかと思います 最初はまだこんな風にコンクリが打ってあっていいんですが、階段を上りますと、そこから先はもう普通の泥道です。まあ、例年であれば、ここには雪がまだたっぷり積もっている時期だと思うんですが、近年稀に見る暖冬ということで、全く雪は降っていませんでした。しかし、こんなすごい、ちょっと踏み込めばね、ザーっと下に落ちてしまうんじゃないかと、まあそんなところですから、 なるべくこの際の方は進まずにそしてまた足元もちょっとぬかるんでいますので今回は長靴をお借りしました清風荘さんで長靴をお借りすることができましたが自分の靴で来たらちょっとこれはこれですからねこういう場所結構ありましたんでいやきつかったと思いますよえそしてこちら 普通にかず崩れてるんですね、これちょっとあれですよ、だから、ね、多分下の部分がぬかるんでいるようなところで、えー、際の方うをうっかり歩いたら、ズザーっとこうやっぱり崩れて落ちていくっいうことなんでしょうね、なるべく内側を歩くようにしましょう。さて、しばらく歩きまして、20分ほど経ちますと、このような川辺に出ました、奥の辺りにお湯が沸いているのが見えます、ここが地獄谷温泉です。 あそこは確か旅館だったと思います歩かないとここへはアクセスすることができないんですかねあそこへ行ったことはないんですが800円だかもしく安い値段だか日帰り入浴ができるそうです前方に見えておりますのは支部の地獄谷奮戦と申しまして要するに間欠線ですすごい時には高さ2 0メートルほどまでお湯が上がることもあるんだそうですただそういうことだと思うんですが煙の高さが2 0メートルってことなのかな もうすでにこの背景のところ石がゴロゴロしているところにも今、猿がうつ動いているのがちょっと今画面の上の方へ映っていたかどうかというところだったんですがもうすでに猿が見えています観光客はここでお湯が上がっているのもおおすごいこれもなかなかすごい景色だなとは思うんですけどもただそれを見つつもすぐ先にある猿の露天風呂の入り口の方へ足を速めてしまいますから ああんな素晴ららししいももののがあっても足を止める人の数はままばらです着きましたここが地獄谷野猿公園の入り口でここが料金所となっています上に早速猿が1匹来ております結構かわいいわけですけども人形みたいですよねちゃんと本物の猿ですよ野生の猿です飼いならされているわけではないので勝手に触ったりしてはいけません またここに猿が集まってくるようになったのはもともとこの眼下にあった行楽観のお湯が良さそうで小猿が興味本位で入ったところなかなか良さそうだと今度は親の猿も入るようになりましてそして今ではすぐ脇にまた別の露天風呂が設けられ衛生の関係で猿の入るお湯と人間の入るお湯は分けられたということでした実際眼下にもまた人間様用の温泉施設と思われますがあそこ入浴する場所じゃないんでしょうけれども猿が平然とその脇を歩いております 暑いんじゃないかと心配ですけどね、落っこしたら火傷するんじゃないですか、で、料金所を通り抜けて、じゃあ早速サローを見に行こうと思ったのですが、休憩所がありましたので、ちょっとここで一休み、なかなかここまでの道中は疲れるものでした、平らな道なんですけどね、足元があんまり良くないですから、こんなゴミ箱までありまして、便利に使わせていただきましたよ、山奥でゴミを捨てていくっていうのは結構大変なことだと思うんですけどね。 猿は外へ餌をもらっていますが、一方でこのように自前のものを食べているものもおります。猿はそこら中にいます。もともとこの辺りに猿がたくさん住んでいましたが、山が昭和の時代に開発をされて、どんどん猿の住みかが失われるということで、猿は山を降りるようになったそうです。山の下にあるリンゴの果樹園を食い荒らすようになって、もうそんな猿はじゃあ殺してしまえという話になったんですが、地元の人がいやいや猿に餌をやって山から降りていかないようにすりゃいいんだろうと。 で、猿への餌やりを始めたのが、この地獄谷野猿公園の始まりなのだそうです。現在でも餌やりが普通に行われています。ここにいる猿は、どうもサイオン寺キ持ちに似ているようですけども、メスの猿かな、オスかな、ちょっと私も見ただけではわかりませんが、かなり風格のある強そうな猿です。しばらく猿とツーショットでも撮ろうかなと思っていたら、猿もちょうど動き始めました。 器用に歩きます普通に垂直にあんなはしごのようにして降りちゃってね私もあんなみたいなことができたらいいなと思いますがちょうど猿も私と同じ方向についてきて、まあ多分たまたまお互いの行き先が同じだっただけなんだと思いますけどねではこのような近い距離で猿と一緒に画面に収まることができました、まあ、ただ前にも言いましたけれど自撮り棒などを使いますと猿をどうも刺激しがちだということで治療が許されていません ちょっとだけ歩くと奥に早速名物の露天風呂がありましたところが今猿は冬に入っていないようです私はこのことも一応織り込み済みで来ておりましたここにライブカメラがあります地獄谷野猿公園のライブカメラを検索するとあそこに猿が入っているかどうかなど情報を確認することができます事前にちょっとチェックしてみたんですが、まあ、ここ最近は冬でも暖かいということで特に晴れている日などもう20度近くに気温が上がり猿が全くお湯に入っていませんでした だから昨日天気が良かったんですけども私はあえて前日は晴天そして本日は雨天という、まあ、天気のいい日と悪い日の組み合わせで選びました昨日は素晴らしい天候を楽しみ本日は悪天候の中露天風呂に入る猿を見ようと思ってきたわけですこれは成功でしたしばらくの間親子を抱き合っている猿やらこのように毛づろいをしている親子とか、まあ、頑張って走っている小猿など普通に野生の猿見物をすることになりましたがしかし待っていればきっとそのうち 冬に入る猿が現れるだろうと思っていました海がなんか取ったようですけども、その後それを口に入れてましたね食べちゃう、まあ食べられるものは食べた方がいいでしょうおこの猿は、こいつは石を持って歩いてるから絶対風呂に入るぞと思って見ていましたけれども入るに違いない、ついに入りました大きなカメラなどを持った この頃ね、コロナの話も日本でも多少出てましたからそんな頃でも外国人が来ているその海外から来た外国人などがみんな一様に雰囲気を変えて目の色を変えてお猿が風呂に入った大急ぎでこの風呂の際へやってきますちなみに今回私が滞在している間に露天風呂に自ら入っていったのはこのニホンザルだけでした他の猿は、ね、みんな風呂の近くまでは行くんですけども中に入るということはしませんでした プロに入る猿はメスの猿かそれから小さな子供だけだということでオソノは自分の威厳がなくなるからかそれとも群れを管理しなければならないという立場から休憩をするわけにはいかないという理由からなのかまあ、いろんな説があるようですけれどもなぜだかお湯に入ることはほとんどないのだそうですちなみに私ちょうど、えー、今から7年前ですかね6年前かな2013年に行きましたけどあらおしっこしてるちゃんと外にするんですね2013年にここに 母と一緒に歩いて猿を見に来たんですけれども、その時はね、えー、猿は大量に入っていのなんかすごい数入っていたような気がしますね、あの時はもう雪が降ってて、えー、私たち2人も歩いてここまで来るのが大変だったほどでしたけれど、そういうきつい時になればなるほど、ここには気持ちよさそうに風呂に入る猿の数が見られるそうです。まあ、ちなみに、えーとね、夏とかなんかそれぐらいの時でも一応なんか入るには入るらしいという話は聞きました。まあただ 気温が高くなればなるほど入るか猿の数が大幅に減っていくというのは間違いないこと な, ようなのでなるべく冬の時期の天候の悪い時を選んでくるべきだとは思いますがそして事前にライブカメラでここに猿が入りそうな状態であるかをチェックしてから来るべきだと思いますが、まあ、ある程度確認してくればいい結果が得られると思いますこの猿もお湯に入るということはありませんでしたがお湯を飲むんですね陰性という文化は日本にも普通にありますけどもこの猿も足をちょっとだけ浸してそして これを飲んで、まあ手軽ですからね真、まあ、水川に降りるよりはなんか楽だろうしこのお湯だって、まあ、猿にしてみれば美味しいのかもしれませんこの猿はなかなかお湯の中で泳ぎ回りまして私もね一人で貸し切りになった時に風呂の中でこんなことしますけれどお湯出るなと思ったらすぐにこのように上がってきました上がると毛が濡れているようですがかなり長居をしていましたのでまあきっとあのぐらいの大きさの猿であれば体はすっかり温まっているだろうと思います そして見て見みると、体をブルブルブルるとふわせるともう内側のきはあまり濡れていないようですね、水をはじくような仕組みをしているんでしょうだからあまり寒くないのかもしれません猿は湯冷めをしないという話もどこかで聞きましたこれは清風草さんから頂 い, いたものですが真冬になるとこのように大量に猿が入っているのを見られます私も前に行った時こんな感じで常時何らかの猿が入っていました小猿と親猿と一緒に入浴してちょっと暑いというんで親だけ入浴しているとこんな光景も割と普通に見られます 大体は30分ちょっとでしたかねその間に1頭の猿を入るのを見たということでしたがここから30分ほど歩くとちょうど残念ながらバスが行ってしまいましたあら残念間に合うかなと思ったんですけども路線バスのバス停まではちょっと距離がありますんで歩いていてもあらーこれはもうバスが行っちゃって湯田中行きはもうあとは2時間待たなきゃいけないのかと思ったら 他にもバス停の時刻表が書いてあり12時台はなんと4本も出ていました12時23分に行ってしまったようなんですけどもその後12時30分発の湯田中駅の直行便もあるということですまあ実は分かってたんですけどね歩いてる途中でそれに気づいたのでした帰り道の方がちょっと時間がかかりましたね今やってきたバスは長野駅に直行するもので他にも野沢温泉の近く飯山とかスキーで有名な白馬そっちの方まで直行で行くバスなどもあってここは意外と交通の便がいいようです 要するに外国人がたくさんやってくるからみんなこの長野に来たならば日本猿を見たいということでいろんな方面からのバスが活発にやってくる理由がそれだけあるんでしょうだからはまあコロナの関係だと思いますけれども人はずいぶん少なくなっておりこの直行のバスにも私一人しか乗っておりませんでしたご乗車ありがとうございますここのバスは湯田中行きです ちなななみに今回はなんて言ったものなんか英語の名前の切符を買いまして、これ、スノーモンキーパスっていうんですけども、長野電鉄が売っているものですが、長野駅からここまでの電車、特急券、それから乗り換えのバスと入園料が全部セットになった割引切符が売られています。これは持っておけば、いちいち現金払って切符買うとかいうことしなくても済みますので、お手軽ですよね、皆さんにはおすすめします。長野から電車利用の方にへのおすすめです。もう一度戻ってきました西風草さん もうここに宿泊するわけではありませんが荷物を預かっていただきましたまたお借りした長靴も返す必要があります長靴もすっかり汚れましたその後ですね清風草さんにお願いしてちょっと奥を見せていただきたいんですけどもこれは湯田中温泉の見るべき観光地でもあると思いますがしかし観光地ではなく実際には地元の方の集会場的な場所でもあるから注意を払って失礼のないように拝見しなければいけません こ, こは湯湯田中温泉の共同湯です。お湯がたくさん湧く湯田中には町のまあ、一つ一つの地区ごとにこのような共同湯があってそれが地域の一つの共同体まあ昔の隣組みたいなね、そんな役割も果たしているんだそうです確かに組長とか温泉委員長とか書いてあってね本当にこれがもう町の一つの集落の単位として集落というとちょっと僻地すぎる言い方ですけども 町ののの地区の単位の拠点とししてて機能しているんだそうです上からは湯気を逃がす湯谷建築この温泉の歴史は古く遡れば縄文時代ぐらいからあるそうですよ「新湯田中組員特別入浴許可者」と書いてありここは普通の人が利用することはできませんただ先ほどの清風草さんに宿泊した方はこの新湯田中温泉の、えー、この新湯田中組の管理する共同湯を利用することができるようになっているそうです その後、と、清風荘のご主人さんに送っていただきまして、スーツさん、またよろしくお願いします。また他のところも紹介しますんで、なんてそんな話もね、していただきました。本当に気前よくサービスしていただきました。ありがとうございます。その後は、長野行きの特急列車、湯り号に乗ります。この列車はもともと、東京と箱根の間を走っていた小田急電鉄のロマンスカーの花形車両でした。 鉄道マニアからも大変人気があり鉄道研究会とか多分大学生だと思うんですけどねそういう人たちがぞろぞろ降りてきてこの列車へ向けてカメラを向けていましたまた一方でこの列車にもどこか別の団体だと思いますがまた鉄道研究会のような人がぞろぞろ乗り込んできて大量の鉄道マニアを予想していたようです大学生の鉄道研究会の旅の行き先としては多分この長野電鉄あたりはすごく魅力があってまた距離もちょうどいいということで人気があるんでしょうね お客さんんんははほととど乗っていいまませんでしたやはりコロナウイルスの関係だと思います冬の時期はもっともっと前に来た時はたくさんお客さんが乗ってましたからね車内はこのようなハイレッカー構造になっていて通常の電車よりも目線が高くなっていますそして後ろの展望席から景色が流れ去るのを見ることもできますもちろん一番前にも展望席はありますそこにはマニアの方がいっぱいおいてでした こんな感じ小田急時代とほとほんど変わっていないなようです小田急電鉄の時に私は乗ったことがなかったんですけど、憧れの花形車両が小田急を離れ、その後長野電鉄で活躍しているのは大変ありがたいことです。鉄道マニアだけではなく、一般の人からもすごく人気の高いこの車両は、デビューをした時もうなんか駅に行列ができるほどお客さんがたくさんやってきたのだそうで、長野電鉄の看板として活躍しています。長野電鉄は本当に上手だと思いますね。このの車両、珍しいももを JR とかからもらってきてき 色も派手ですしね人気もあるし成田エクスプレスとロマンスカーですからどちらも観光客の人からしたらおおこれのここ走ってるなんてとびっくりするような車両なんじゃないでしょうか結構私の知り合いでもね成田エクスプレスがまだ長野で走っていますよとかいう話すると鉄道マニアじゃなくてもう上に乗ってみたいなんて話いろいろ聞きますんでねロマンスカーも全く同じです小田急電鉄の近頃のロマンスカーの中では一番人気があった車両がここでまだ生き残っていますさて降りましたここは小布施駅というところです オブセは昔の街並みが綺麗でで有名なところただから今日はちょっと疲れてしまいました山の中をなんだかんだ4、5キロぐらい歩きましたかね4キロぐらいかなだからもうちょっと甘いものを食べるだけにしたいと思いますけれど簡単なおやつを食べるだけでもこのオブセへ来る価値はありますどら焼きはどら焼き山あのどら焼き山も美味しいんですがこのお布施駅のすぐ脇に喫茶店がありましてあとはお菓子などもここで売っているんですけれども非常に美味しい長野県の もう宝のようなお菓子、甘い食べ物を皆さんに紹介します。このクリアンシルコというやつです7年前にここへ来て私の母がお伏せに来たいっていうのに来たんですけどもそこでですねこのようなクリアンシルコを買いましたちなみにスノーモンキーパスですが途中駅で途中下車もできることになっていましてこのようにあの、英語しか書いてない外国人向けの切符なんですけども日本人もかなり便利に使うことができますまあこれがあるからお伏せ駅で途中下車してもお金は高くなりません おしるこは車内で食べることにします。この辺であればお客さんがまだそんなにたくさん乗っていないから大丈夫だと思います。こちらは今度、東急電鉄からもらってきた8500系という電車です。反対側には JR 東日本からもらってきた253系、成田エクスプレスの車両。さて、そしてこちらは栗のおしるこです。これね、本当に美味しいんですよ。 普通はなんか栗ぜんざいみたいなね、あの、小豆の中に栗が浮かんでるってのはありますけども、これ 100% 栗なんじゃないですかねえ。栗だけで作ったこういうやつで、飲んでるとあっという間になくなります。甘いんだけど甘すぎなくて飽きなくてあっという間になくなってしまって、二つ買っといた方が良かったんじゃないかと思うぐらいです。関東でもどっか食べることができるような場所、東京、大阪とかね、あるかもしれないですけども、まあ、私は見たことがないし、オブセ行ってあれを食べる、それも、それだけで一つの旅の目的になるでしょうね。 お布施という街は街自体も大変美しいのでまた訪れることがあればぜひ視聴者の皆さんに紹介したいところですこの日はちょっとだんだん寒くなってきたりしてねまあいいかと思って東京へ帰ってしまったのでしたもうこれからはあと帰り道なんですが沿線に見えておりますこれはつい最近長野電鉄にやってきた新型車両といいますか A 段車両の A 段地下鉄の旧型車両日比谷線で活躍していた電車です中古電車をもらってくることによって経費を少なくしています 今渡ったのはは川川でですすかね長野県内では竹間川と呼びます多分そうだと思うんですけど、小布施では他にもこんなやつを買ってきました。栗がたっぷり入ったお菓子。小布施の名物は栗なのです。栗とそれから昔の町並みと、まあ、あとは栗解析料理みたいなのを食べれば、小布施観光はバッチリでしょう。電車の中では暇なので、泊まった湯田中温泉清風草さんの、えー、これなんていうの、楽天の口コミを見てみることにしました。 一応ね、全部ちゃんとこのようにあの見たわけですけどもあの全然桜とかではないと思うんですが評価のいいところでねこういうところにしてはもうこういうやつでグーグルとか楽天で4を超える評価ってのはなかなか高いんじゃないですかリンゴボロ目的で宿泊しましたが湯船に浮かぶリンゴの少なさにがっかりまあ、今年災害がありましたのでねリンゴの数が減ってしまっているのは今年は仕方のないことです長野電鉄線はだんだん地下に潜るようになります長野市内はもう完全に地下を走るんですがその地下に善光寺したという駅があります 東京へ帰る前に長野のシンボル、善光寺によって帰ろうと思いますが、善、ま、光、あ、寺に行くんであればこの駅で降りて10分ぐらい歩いて行くのが一番近いんですけれども、私は長野駅まで来てしまいました。長野駅の方が善光寺はあるかに遠いんですが、ここからだと歩いて25分ぐらい善光寺までかかると思うんですけれども、この善光寺口からは150円で善光寺まで行けるバスが出ておりまして、まあ、雨の日だったらもう長野駅まで直接来てしまった方が楽なんですよね。 晴れてれてばね、全光寺下駅から歩いていいてくのががが、が一番効率がいいと思うんでですが上り坂で結構骨が折れます善光寺までのバスはかなり高頻度で確か15分とか20分に1本ぐらいは出ていたかと思いますからかなり楽です、全光寺に行きますと書いてあって全光寺は長野県で最も知名度のありまた長野県の北部では大変信仰されているお寺です何かあればやはり地元の人たちは全光寺へお参りするのだそうです。 というわけで善光寺は県外の人からもたくさん訪れられますが長野県民も大量に訪れる観光地というよりも人々の心の拠り所となっているようなところなのであります。でこのバスでどこで降りればいいのかですね実はよく分かっておりませんで善光寺大門と書いてあるバス停がありそこで降りるべきだったんですけどもこの大門とはまだちょっと遠いんじゃないかなと思ったらバスが曲がってしまい あ, ああああ明後日の方向に行ってしまう。意外と明後日の方向ではなかったんですが。 降りるはずだったバス停から大幅に外れた善光寺西というところにたどり着きました150円だった運賃は一つ先になりましたから180円になりましたところがあのバスはどうも善光寺の周りをぐるぐる回るバスだったようで善光寺と書いてあるところであればそんなに手間なく善光寺の観光ができそうです本当はこの信号のところ善光寺と書いてあるここにある善光寺大門のバス停で降りるはずがうねうね曲がってこの善光寺の西側についてしまったのでした でも、善光寺の本堂にはこちらからの方が圧倒的に近いですからね、表参道を経由して入るということはできませんが、こっから行く方が距離的には便利じゃないですか。こんな勝手口があるんですね。それはまああると思いますけど、見ると、こんな風に大きな柱が立っています。私はあんまりね、善光寺についてこの時詳しくはなかったんですが、この柱は何だろうと思って調べました。7年に一度、実質6年に一度。 善光寺では御開帳というイベントをやっています御開帳というのはまあ普通はえ人に見せないようなお寺の宝物を見せてあげるというイベントでして私はてっきり普段人には決して見せることのない善光寺の御本尊をみんなに見せるイベントなのだと思っていましたが善光寺の場合ご本尊はもうすごい昔からお寺の人でも全く見ることができない絶対秘仏ということでえ見る機会は全く用意されていないそうですじゃあ御開帳とは何なのかというと善光寺の場合はご本尊につけた糸とえそれから 本堂の前にこのような大きな柱を立てまして、それと結ぶことになっているんだそうですで。結んでいるその柱にこのように触れるとご利益がいっぱいもらえるとのことですが、善光寺ではあの柱に触れられるイベントをご会長としているんだそうです。全国から観光客が集まります。このような大門、本当は門をここをくぐって入ってくるのが正式な参拝だと思いますが、私はその脇から入ってしまいました。 そしてこれから先禅光寺の本堂の中を見学することになりますが中は撮影することができませんちなみに今まで禅光寺に来た時いつもお金がなかったので禅光寺に対してお金を払う中の見学をしたことはなかったんですがここにはかなり面白いイベントがありましたイベントというと違うと思いますが体内巡りというもので 確か、300円だったと思います。見学をして中の仏様とかここの裏に見ることのできない秘仏がありますとかそういった場所があるんですがその後、本当に真っ暗なところを通るという体験ができるのです。でこれは、 たぶんか修行とかそういう意味があるのかな。その時説明聞いたんですけど、ちょっと忘れてしまったんですが、えー、もうお寺のですね、真っ暗なところ、前後にいる他の観光客の方とぶつかったり、お互いの手を触っちゃったりしながら、あ、すいません、手を触っちゃって、あー、いやいえ、ごめんなさい、こちらこそ、いや、暗いですね、うわ、暗、うわ、なんかここ濡れてるー、とかね、そんなことを言いながら、本当の真っ暗闇の中を壁を手探りで進んでいくという不思議な体験ができます。もう真っ暗で真っ暗でね、えー、本当に自分が今ちゃんとしたところにいるのかとか、だんだん怖くなってきて、あ、これが真っ暗闇の恐怖感か、と、 今までにない体験をすることができたのでした本当に面白いところでした私も今まで善光寺には何度も来ましたがもうこの本堂の前でもう丸りえしていつも帰っていましたので是非視聴者の皆さんには中まで入ってお金を払って、えー、中の真っ暗闇を体験して出てきてもらいたいと思いますこの善光寺は一生に一度は参れ善光寺とかそんなふうにも言われておりまして昔から大変信仰の厚かったところ お色からも善光寺を目当てに参拝をする人が多かったそうですその善光寺を過ぎ去りここが表参道行きには通ることがありませんでしたもう夕方の夜市近くになっていますのでいろんなお店が閉まり始めていましたがそれでもやっているお店もまだそれなりにありますお蕎麦屋さんがありましたやはり最後はお蕎麦で締めたいところですここは特に長野県らしいお蕎麦屋さんでした盛りそばセットか け, こかけそばセット1000円と書いてあって美味しそうですね見るとソースカツ丼 長野県南部駒金の名産だそうですがえそれと森そばのセットが1000円で森そば単体では650円観光地にしてはすごい安いですよねというわけで文句なくここに来ましたもうすでに確かとんかつは食べてしまったのかなと思いますけども1枚食べてしまったんでちょっと減っておりますがこんな漬物とそれからカツとこれこれ1枚で全部だったかな1枚ではこ れ, これで全部だまだ手つけてないですねそれからおそばスルリといただきまして全部美味しかったですわさびも 美味しそうなものを中に入れて確か食べたような気がするちょっとあんまりここでのことはね覚えていなくて結構疲れ気味でもあったんですが疲れていても楽しい体験をたくさんすることができました長野は本当にね海の観光地が全くないんですけどもしかし本当に面白いものがみじろしなんで いいですよ東京からどっか1泊2日で密度の濃い観光がしたいと思ったら視聴者の皆さん是非長野へおいでくださいまあ私別に長野県民じゃないから長野へ行かれてくださいほ、まあ、他にも東京から1泊2日で行けるような素晴らしい観光地はたくさんありますんで皆さんにも今後も引き続き紹介していきたいところですそばを食べ終わって外へ出るとお地蔵さんみたいなものが置いてありましたけどもなんか目がなんだこれだとこう不安になるような感じのものでした。 最近作ってただと思うんですけどねもうちょっと顔をんでこんな顔にしたんでしょうもう一度バスに乗りまして150円すぐに着きました長野駅のこっちが西口ですかね善光寺口です乗車券はもうすでに買ってあります松本駅であらかじめ買っておいたのでした5170円これにプラスして新幹線の切符を買い今から改札を通ります ここにもまた、さっき、ぼせ駅で見ましたよね、どら焼き山の広告が出ていますが、結構マーケティングに力を入れているようです。実際、美味しいですからね。シナの木と書いてある、このお土産屋さんで買うことができました。長野駅ぐらいのところであれば売っているはずです、どら焼き山。本当に美味しいですよ。この間、あやとサロンさんとね、一緒に車に乗ったとき、私がご馳走したんですけども。 帰りの新幹線は東京行きの輝き号ですもうあとはこれに乗って1本で帰りますすみません間違えました白鷹号ですあと30分ぐらい待つと所要時間が25分ほど短縮できる輝き号が来るんですがただあまりそれに乗る意味はないですよねそれよりももうすぐにサッと乗ってゆっくり帰ってしまった方がわざわざやることのない駅で待っているよりも効率的かなと思いましたコロナウイルスの影響が出ているとは言っても意外とお客さんが乗っているなという印象です 少しでも空いている席の方がいいかなと思いまして座席指定にしました静勢は実際かなり空いていました<音声>駅のホームで流れている音楽は信濃の国長野県の歌です今回視聴者の皆様にも1回か2回ぐらい紹介したんじゃないかと思いますがちょっと前にこの長野駅で長野のシンボルであるこの曲を流すようになりました長野駅を出発ししばらくの間は平野部を行きます 松本稲作善光寺4つの平は「肥沃の地」「海こそなけれ物沢に」とあの長野県のさっきの、えー、長野県か信濃の国では歌われてるんですけども、えー、長野県には4つの豊作の、えー、水にも恵まれた平野がありまして松本の周辺とそれから長野周辺善光寺平。 それから途中、佐久平もこの新幹線で通ります、さらに南部には稲と呼ばれる地区がありますが、そこへはちょっと簡単には1泊2日で県を全部見て回るというほど長野県は小さくはないので、えー、ちょっと稲の方までは回ることは今回は控えておきました新幹線の中ではその日の疲れはもうほとんど溜め込んでおりましたので眠ることになりまして、ぐっすり眠り、上野駅へ到着、時刻は確か7時半ぐらいだったかと思いますけどね。 結構長野というのは近いところです新幹線に乗れば2時間ほどで到着できてしまいます海の景色を見ることはありませんが天気が良ければ素晴らしい山々の景色を望めまた天気が悪ければ温泉で暖をとる猿の景色を見ることができます美味しい食べ物とゆっくりした時間の流れる温泉を楽しみ大変質の高い1泊2日の長野の旅行を皆さんにご覧に入れることができたと思います それではご視聴ありがとうございました。